メールって6月24日みんな助けてえ全部無理やりやらされてるの全部脚本家が悪い違う違うよこれは私じゃない当たり前よこれが本当の美馬だもの<笑><笑>本当はアイドルに戻りたいと思ってるくせに違うで私はもう 私はもうそううよね、もうアイドルなんかじゃないのよねだってあなたはもう汚れちゃったものよ汚れたアイドルなんて誰も